皆さんおはようございますす代目です今日は畳べりの選び方をちょっとお話ししたいと思います、えー、畳べりたくさんの種類があり色も柄も豊富です、えー、これをですね、えー、お客さんが選ぶ時結構な方が悩まれるというわけですがいろんな選び方のパターンがありますまずふすまなどの枠の色で 選ぶ方、柄で選ぶ方、襖の柄ですね、もしくはカーテンに合わせる方、隣のフローリング材に合わせる方、あとはそうですね、壁の色に合わせる方などなど、たくさんあります。それぐらい畳のヘりってたくさんあって悩むわけですが、まあ、こんな一般的なヘりもですが。 まあ、どうやって選ぶか、まあ、好きなヘリを選ぶのが一番いいと私は思いますけど狭い部屋には淡いヘリ割と広い部屋にはちょっと濃いヘリとかをつけると、まあ、見た目的にいいんじゃないかなと個人的には思いますが最終的にはやはりご自分の好きなやつが一番いいと思いますお客様がが ののをを選んだ方法ととといいいうのをちょっと紹介したいと思います、えー、まずは私たち畳屋さんにお任せしますという方一番無難にできますそれとパッと見の気に入った感で決める方もう最初に見てあこれがいいと思ったらもう他は一切見ないという方そしてどこか別のお宅や、えー、施設で見た畳のヘりにしたいという方そして面白いのがですね ダウジングで選ばれた方とかありますというわけでまあ畳のヘリっていろいろあるので選び方も千差万別なんですが面白いのもありますのでその辺で冒険したりもいいかもしれませんもちろん部屋の用途にもいろいろありますのでその辺で悩んでいただけると楽しい畳ライフが過ごせるんじゃないかなと思いますそれでは畳べりの選び方でしたご視聴